皆様ごきげんよう、久めです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2023年3月21日、今週のエピソード依頼帳に大富豪のお題がありましたので、ポステイルトランプの強さを確かめることにしました。違う違う見た目の第一印象ですが、うわって思いました。青色の髪の毛が強すぎて、カードのスーと数字が一瞬見えづらいのではないかと思いました。でも、慣れたら別にどうということはなかったです。 結果としては割と圧勝できたので、もしかしたらフォステイルトランクは強いのかもしれません。達人クエストの報酬ですが、闇の宝珠でもらうことにしています。未入手の宝珠は光の宝珠の方が多く、未入手の闇の宝珠は1個しかありません。しかし、その1個が大問題で、端的に言うと、ダースドラゴンの乱獲をやりたくないというのが理由ですね。